ヤマヤマヤマ TV はい今日はですねあの地元のちょっと連れとですねあの居酒屋に来てるんですよこいつらがねもう本当にいいやつらでもうガキん時からのもう最高のクルーでございます、はい、僕が頼むドリンクなんですけど僕ねダッサイのめっちゃ好きなんですよ というわけで、ダッサイ頼んじゃいましたー。<笑>は<ー>い。<笑> 当然かよ怒ってみたていい、ね、いいっけ<笑><笑><笑> たますごく入っとる。<笑><笑> め<笑><笑><笑>っちゃ鼻くそこれ。えこれ。<笑>味はそうでもない。<笑> いやいやいやいやちょっとちょっといや私も好きだったけどジョーさんも好きだったんでしょってだ<笑> い, や、まあ、いやでも ね, でもねあの学旅行小6の修学旅行の時に部屋でなんかみんな誰ありが好きますあーやったねやったやったでみんな松江だとか飯山だとか で, で最後俺回ってきて俺が縮まっていった瞬間泳げたんいいで それがあった け, け西島を好きになったことに恥じらいを持つね<笑>西島を好きになったことに恥じらいを持つねプ<笑>ライドを持てたそうさあ、もう平成が終わりますね皆さんどうでした平成楽しかったですかあと10秒あと10秒うん変わもう令和に変わりますね5 4, 4 3 2 一人ずつコココメメメンンントトトもらっっってて、いいですかいいえコメント、うん、ちょっと待平平成はどうだった平成はは、どうた、ん、結婚出産しましま、はい、これからどうしていきたいか。 令和をどう生きていきたいか。令和は令和出産したいです。おめでとう。とはいととね、旦那の、えー、両立。やっ、ね、昭和生まれの、はい、俺らが昭和生まれの一人目が平成、二、うん、人目が令和っていうよ。<笑>で、<笑>令和の子供が欲しいよね。あ、子供を作ると二、うん、人目。 はい、頑張ってください。は<笑>は頑張っっててくださーーいい、い、はい、い平平平成成成の、うん、レーもえサガピののケケもも思え<笑>白がが<笑>ってこと、はい、シルバーバッはーいや平成の思い出よ<笑> につたつたえっ40万の指輪を買ってもら、はい、われない。 もう動画上げますよ。 やれよいいいよはちょっとちょっと待ってくこの子抱けるね